はいじゃあ皆さん、えー、準備は大丈夫でしょうかあのー、まあここに来られたということはあの何か自分で起業をしたいとか物事を新しく始めたいというふうに思っておられる方ばっかりだと思うんですよねはいま あ, あなんですけれどもまあはっきり言っときますねまあ私この前もあるあのデイサービスの経営者の方をまあコンサルティングというかアドバイスさせてもらったんですけどあの残念ながらコロナで 1年半持たずに、えーまあ、お店閉められたというふうな形でしたあともう一つは皆さんのいわゆる医療関連産業の中にいる例えば病院の経営者とか理事長の人たちって今どうなってるかっていったら市場の全体の7割が赤字です、はい、ですからいわゆるこの医療に関わる健康関連産業の人たちというのは非常に厳しい時代を迎えておりますでなおかつ先行きどうなるかも全くわからないですよね なんでそういうふうな時代になっているのかといいますと、もう担当直入に言いまして、これですよね、コロナウイルスのせいだと思うんですよね。で、えー、まあ、コロナウイルスになっているせいなんで、えー、まあ、これ、今井先生、画面、変わってます、私。えっと、今、偉大なる企業術で止まってますね。なるほど、はい 待ってくださいね、ちょっとごめんなさい、ね、もう一回止めます。共有がなぜかおかしいですね。もう一回いきます。すみません。あ、これで大丈夫ですね。 はいいごめんなさいね仕切り直します、はいまあ、今、コロナウイルスの影響は全世界すごくダメージが大きくて、まあ、非常に混乱しております。まあ、あのワクチンはできてますけど、あのこのコロナウイルスは変異を繰り返すので、まあ、なかなかその根本的な治療薬が開発されるまではコロナの時代を終わらす人はまあ出ないなというふうに医学界も言っている限りなんですねで。そんな中で皆さんがどうやってこの独立開業というか、まあ、起業をしていって、 これだけ医療を取り巻く人たちが厳しい中でも、まあ、今しゃべっていただきました、まあ、今井先生だったりとかね今、まあ、今日来ている田中先生、えー、あと高尾先生もしくはうちの北井とか勝部とかいろんなスタッフがいるんですけれども、えー、はっきり言ってコロナ無関係で売り上げ上がっている人むちゃくちゃたくさんいますでなおかつ、えーまあ、うちの塾生さんとかでも、まあ、コロナウイルスで、まあ、確かに昔より苦しんでいるというのは事実ですけれどもその中で力強く 企業に成功して売り上げを上げている100万200万300万というふうに上げておられる方もいるのが事実なわけなんですよねですから皆さんに今日時間を取っていただいて話をしたいことなんですけどはっきり言いますねコロナの中でやるのであれば今日しかないですよ今日思い切って飛び立たないのであれば、まあ、あのおそらくですけど今後皆さんに勝負をする時期は二度と来ないかもしれないです それがどういう意味なのかっていうことと、なんで今すぐやるべきなのかということの、まあ、その意味を私の方から今日は喋らせていただいて、どうすればこのコロナの中であったとしても、まあ、皆さんの夢を叶えるというか、な、まあ、したいことをなせるようなことを現実にするためにはどうすればいいのかって話を今日はこれからさせていただこうかなというふうに思っているんですね。はい。 でえーまあ、そんな話をしておいて、ですね、えー、皆さん、まあ、コロナウイルスの中ですけど、今、起業している人、自分でお店やっている人、どれくらいいらっしゃるか手挙げていただけないでしょうか。お店をやっているという人、はい、お店やっている方、この中では3名ですね。ありがとうございます。じゃあ、今、お勤めの方、手挙げていただけますでしょうか。勤めの方。うん、なるほどですね。はい、じゃあそれ以外の方、手挙げていただけないですか。勤めでも起業でもしてない。はい。 超エレイ先生は何されてるんですかっマイク喋って外してもらってど う, どういう状態なんですか 今, 今休んでるだけですね。休んでるだけ。なるほど、わかりました。一応じゃあ勤めですかねそしたら。前はね、前は。前 は, はいはい、わかりました。ありがとうございます。そしたら皆さん、まあ、こんなコロナの時代の中でどうすれば勝てるのかって話をこれからさせていただこうかなと思ってるんですけれども、<笑>まあ、私はですね、まあ、こういう人の話をよく 例えで出させてていいただきますちょっと待ってくださいねスライドが切り替わらないですね、お持ちください。はい、見えますかね、皆さん。はい、えー、まあ、これは私、よく紹介させてもらうんですけど、岩崎弥太郎って言って、三菱の創始者の人なんですね。で、この人なんですけれども、まあ、いわゆる幕末の志士から、あいわゆる明治維新にですね、実業家としてまあ成り上がった人の。 代表格がこの岩崎あたろうであるというふうに言われることが多いですね。まあ、今、大河ドラマでも「聖天を衝け」というふうなもので、渋沢栄一だったりだとか、また同時代を生きた坂本龍馬だったりだとか、まあ、いろんな人がいてるわけですけれども、あのー、この話何でするのかというと、まあ、結論から言うと、今のコロナウイルスの時代よりも、今こういう岩崎あたろうとかあ、渋沢、 エ, キチだったりとかエイチだったりとか、えー、あと坂本龍馬とかが生きた時代の方が何倍も厳しかったという事実があります。ですから今のこの不況の中で、えーまあえでるというかね、まあ、自殺者数が増えてみたりだとか、まあ、雇用がねどん、えーまあ、どんどんどん保障されなくなっていったりだとかもしくはどんどんどんどんですね、まあ、ボーナスがカットされたりだとかっていうふうなことが今市場では起こっているわけなんですけれども。 けれども皆さん言うときますねそれでもしコロナで厳しいっていうふうに感じられるのであればもうそれはあの申し訳ないんですけど商売するのは向いてないと私は思いますね。結局なんですけどこの岩崎弥太郎さんどうやってこの激動のです、ね、幕末から明治維新っていうふうに日本が大きくですね、えーまあ、欧米列強に肩を並べるために いわゆる国の中身をガラッと変えて進化したこの時期なんですけれどもコロナになって皆さんが差し迫られていることは何なのかっていったら一言で言うと今までのやり方はもう通用せえへんぞと早く自分が変わらないとまあなくなるととあ一言で言うとそういうことですコロナになって初めて強制的に適用しなくてよかったものが 適用せ ざ, せざるを得なくなったというのが今の皆さんが置かれている状態です。ですのでまあ一言で言うと今 AI だったりとかね、えー、まあデジタルにどんどんどんどん変えていこうという流れがありますけどそういうことをしないといけないです。生態の経営というと昔は駅の近くに看板立ててりゃなんか人が来たとかね人通りの多いところに立地を持てばとか、まあ、そういうふうな、まあ、いわゆる神話ですよね。 そういうものがあったんですけど、コロナの時代になって、私がですね、熟成とか、いろんな方見させてもらうと思うことは何なのかって言ったら、もう余計無理になったと、余計厳しくなったのと。あいわゆるそういうふうな昔ながらの場所を開いて看板を立ててれば、お客さん勝手に来てくれたよねっていうような、そういったものが余計淘汰されたのと。余計デジタルシフトして、インターネットだったりとか、PBC 広告だったりとか、いろんな SNS だったりとかっていうものを使いこなして、 戦える状態にセッティングしておく、そういうパラダイムシフトを、まあ、起こすことを、まあ、この今からです、ね、慈悲の生態とか、あーこれから皆さん独立開業していく人ですけど、そういうこともしないともうかなり厳しくなってるんですよということを、まあ、ま, たまず私の方からお話をさせていただければなと思ってるんですね。はいでえー、そんな話をしながらなんですけど、<咳> と言っても皆さん私が冒頭でしゃべりましたけど、皆さんがこうやってここに来ていろいろ厳しい状態になっておられるかもしれないんですけどもう一回言いますけれどもあのこの今岩崎弥太郎さんの生きた時代はもっと厳しかったというふうなことを今からちょっと皆さんにご説明させていただきたいんですね。はい、次ちょっととここのスライド行こうと思います。 まあ、これはあの実際にそういうふうな幕末を生きて岩崎弥太郎まあこの人あるですね「龍馬伝」っていうようなあのドラマあの NHK の朝ドラですねのワンシーンなんですけど<笑>これ実際の岩崎弥太郎さんの自宅なんですねはいどんな自宅だったのかって言ったらまあこの人は歌詞って言ってまあ昔は死の交渉所っていう差別階級があったんですけどではその中の武士の中にはいたけれども土 佐, 佐出身なんですけど 上司と下手って言われて下手っていういわゆるあ武士の中でも下の位というふうな言われる人たちの中で生まれ育ってきたわけなんです。で家は見て通りめちゃくちゃ貧しくて全くお金はないです。で、えー、父親もお酒飲んで、えー、いわゆるよく喧嘩をしてくるし、えーまあ、いわゆるその自分の兄弟もしくは自分の、えーまあ、母親も、まあ、何かそういうふうな そうですね、自分の置かれている身分を変えてまで、超えてまで何かことを起こすということは、もう全く考えもしなかった人なんですけれども、けれども、この岩崎彌太郎には、野心があったんです野心というのは志があったというふうに言った方がいいかもしれないです。で、この人からじゃ実際に、なりわいですよね、どうやって生計を立ててたのかっていうと、このスライドになるんですが。 見てください、えー、皆さん、この人、武士にもかかわらず、昔の武士は、お金を儲けることを、まあ、いわゆる兼業農家みたいなもんですよね。国が戦争になると、いわゆる武士として駆け出すけど、それまではどうしてたのかっていったら、農業したりだとか、この人の場合でいうと、鳥籠を打って生計を立ててたと。そのような形で、この人は生活をしてたわけなんですね。 武士にもかかわらず、自分は鳥肩を売ることでしか生計、まあ、を立てることができないと、まあ、そのような状態であったわけです。なんですけれども、ちょうどこの頃ですね、えー、いわゆる黒船ですよね、まあ、ペリーがー日本に襲来しまして、開国を迫ったわけです。そこで一気に欧米諸国とのいわゆる文明の差、いわゆる、えー、武力の差、文明の発達の差を日本は痛感するわけで、このままではいかんと。 い う, ふうな形でみんながこの国の将来どうするべきなのかっていうことを勉強しだしたわけです。でその時に、まあ、だからこれ私今話しているのって今のコロナと一緒なにちょっと似てるんですよね。この先どうなるかわからないとか今までやってきた仕組みがもうそのまま続かなくなったとっい う, ふうな状態になりましてでそれでみんながこの先どうすればいいのかってことをじわじわと考え始めたというので、まあ、今 日本でいうと1年半ぐらいですよね。コロナが始まって、まあ、それぐらい経ってるわけなんですね。じゃあこの岩崎あ太郎何をしたのかって言ったら、自分も歌手という、まあ、いわゆる下の階級の武士ではあるけれども、このいわゆる幕末の動乱の時代に何かこう自分を力になりたいなっていうふうな思いを持ってですね、勉強頑張るわけなんですね。勉学に励んで、勉学に励んでというので、すごく勉強頑張ります。つまり 国が荒れてて大変だからもしくはこう時代があ混乱してるからこそ、まあ、チャンスだともうこれはチャンスで何か自分もできるんじゃないかということをそういう考え方を持って行動してたわけですでいろいろあまあいわゆるその当時の藩ですよね土佐藩とかに関して意見書を出したりとか今後こういうふうにやっていけば日本はこの欧米列強にも生き残ること勝ち残ることができるんじゃないのかっていうことを意見書を書くんですけど 全く通用しないわけですそこで岩崎彌太郎がどうしたのかというとですね次のスライドになるんですけど、まあ、このような形ですねこれ当時ですね岩崎彌太郎さんが開いてた塾の跡地だと言われています。塾です。勉強する塾ですね。今だと、まあ、学習塾とか言われる形ですけど当時はもうそんな綺麗な場所も何もなかったわけなんですよね。でそれでどうしたのかといったら地元の 小学生相手に自分が学んできた学問を悔しくて教えてたわけですね。周りがいろいろ国のために動き出して、いわゆる土佐、当時の高知県ですよね、高知県からいわゆる江戸っていう場所ですね、東京に行って勉強したりとか、品川に行って勉強したりとか、みんなを通せないとか頑張ってるけど、自分には全く金がないと。東京に行ける金もないし、教科書を買う金もない。けれども、なんとか一つ手に教えてもらったその知識を。 いわゆる藩に土佐藩に対して意見書を書いたけど全く自分は下の身分だったり受け入れられるわけもなくてどうにかして這いつくばってでもこの生活を変えてやりたいと思ってたんだけど当時の差別階級だとそれは不可能だったわけなんですだから悔しくて悔しくてここでですね自分で小学生相手に塾を始めたとそのようなことをやっとられたわけなんですねで この岩崎弥太郎さんのターニングポイントどこだったのかって言ったら、実はこの塾なんです。この塾の時に何が起こったかっていうと、そこに来てた教え子の小学生の知り合いがですね、問屋だったんですね。当時でいうお金持ちの問屋。あ商売やってていっぱいお金を持ってる商人の家だったわけです。でですね、この岩崎弥太郎が書いたいわゆる意見書を、なんとその小学生が問屋のいわゆる 主にですね、見せてくれたんですね、送ってくれたんです、その手紙の中身でそれでですね、まあ、その主はびっくりして、まあ、こんなに土佐の中でも、あまあ、いわゆる聡明な、こんな将来のことを考えるような額のある人がいたのかというふうに感動しまして、まあ、どうしたのかっていったら、江戸に行くための費用を全部負担してあげてですね、この岩崎弥太郎を江戸に行ってもらって、 まあ、代わりに勉強してこいというので、投資をしてもらったわけなんですね。岩崎彌太郎はそこ で, で。その投資をしてもらったことによって、岩崎彌太郎はいわゆるチャンスを得たわけです。江戸に行って自分も勉強できるチャンスを得たわけなんです。でそこからどうだったのかというと、まあ、今の三菱財閥をですね築き上げるまでのいわゆるそろばの勉強ですよね。お商売の基礎ですよね。ここを プロにも入らずに、一心不乱に勉強しました。なりふり構わず、一心不乱に勉強して、勉, 勉, 勉, 勉, 勉, 勉, 勉強して、勉強して、勉強して、勉強して、勉強して、脳が吐きちぎれるぐらい、吐きちぎれるぐらい、ちぎれるぐらい勉強して、でそれで、いわゆるこの幕末の時代というのをうまく利用して、実業家になり上がったわけなんですね。はい。まあ、そんなことを、 やってのけた人なんです。なんで、ここに来てる皆さんなんですけれども、あまあ、私がですね、思うことは何なのかって言ったら、今このようにですね、世界は混乱してるわけなんですね。世界は混乱してます。世界は混乱してて、何を思ってるのかって言ったら、みんなが将来どうなるかわからないんです。そして当たり前にあった雇用と安全と安心というものが、 失われていると。そのような時代に今入っているわけなんですね。ですが、皆さん、えー、そのような時代だからこそ大事なことは何なのかって言ったら、私が好きな言葉があるんですけれども、これなんですね。まあ、一具を照らすというですね、こんな言葉があります。一具を照らす。これはどういうことなのかって言われるとですね、自分自身の今の現状を 今の現状を、今の境遇を生きろと、しっかりと今の境遇をもがきなさい、あがきなさい、その中で輝きなさいってことが一遇を照らすという言葉なんですね。これだから、どういう言葉なのかって言ったら、例えば病院で、ね、トイレ掃除の清掃員の人がいるとしますで。その清掃員の人がもしですね、自分はトイレの掃除をやってる人だから、 まあ立場的に下だし自分のやってることなんか誰も見てくれないし給料は安いし働く労働時間は長いし環境は最悪だというふうに思いながらふてくされてまあ便所を掃除してたのであればその清掃員は一生その場所から成り上がることはできません先ほどの岩崎彌太郎の話と一緒でどんな人であったとしても一番最初は下積みとかね えー、ゼロから勉強するとか身分も立場も実績も全くないところからあがくんですよコロナだろうが何でやろうがそんなものは関係なく時代が何でやろうがどういうふうな動きが出てようが自分がその時代の中で成り上がれるように変わるんですよ学ぶんですよ努力するんですよこういうことをやる人間じゃないと絶対に企業なんかうまくいかん 時代がどうだから家族がどうだから俺には金がないだからそんなこと思うやつは起業なんかするな一番大事なことは何なのかって言ったらこの岩崎弥太郎がやってのけたようにこういうふうないわゆる芸の芸の生活地べたを這いつくばってでしかできなかった生活の中で武士という身分がある中でもね取りかごってなんとか食っていって。 その中でやっと自分が身につけた学問を教える人もいなくて生徒もいなかったけれども何か自分はしないといけないんだというふうな気持ちで、まあ、あがくような人だけがいわゆる起業で成功するタイプであります。これはっきり言っておこうと思います。ですので今皆さんがどんな境遇に置かれているかどうか知らないですけれども起業とかね、えー、いわゆる自分でお店ありますとかっていうので 自分の城を作りたいのであれば、まず言い訳することはやめてください。コロナの時代だからどうとか言いますけど、そんなものは関係ないんですよ。うちの会社もコロナの時代になって、一番最初にやったことは何なのかって言ったら、そんなことは当たり前で、セミナーのオンライン化です。うちはセミナー事業というので、今まで大きくしてきた会社ですけど、いきなりそれができない境遇になったわけなんですね。それは最初の3ヶ月で変わりました、変えました、みんなの努力で。 何なのかっていうと時代は常に変わるわけです流行は常に変わるわけですでそれにうまく適応して先を行くことをやらないと生き残れるわけないんですで皆さんがこれから独立開業して生態にあったとしても常にトレンドは変わるしお客さんの思考は変わるしパラダイムシフトは常に起こるわけなんです新しいことが次々次々起こってくるわけなんですでそんな中で時代はね 昔は良かったよなとかあの時はああだったよなとかそういうことを言ってる側に回るのであればそれはどこかに勤めとけばいい何かを起こす側の人ではない何かを起こす側の人っていうのは常に時代の先を見て環境がどうであったとしても自分が努力して自分が変わって今置かれてる立場の中で輝く人ですこれが一番大事今置かれてる立場の中で 輝こうとする人が実は起業でうまくいくいタイプなんですねですからここ見て来られてる方っていろんな方いらっしゃると思うんですよね。まあ20代のこと30代の方40代の方起業で失敗したことがあるとかね離婚したことがある借金まみれだわからないです私皆さんの状態。けれども一番大事なことは何なのかって言ったら今日がスタートで代わりに来たかどうかやなただ私の話聞いたとしても何も変わらへんで。 この話聞いて、今日きっかけにして、明日からもしくはここに来た、その瞬間からは違う自分になるんやって思えるやつだけがここに来た意味がある。それ以外の人たちは、まあ悪いけど、変わらん。これ起業の場所やから。行動して、ね、そのためのアドバイスが欲しくて、自分が変わりたいやつがここに来るべきで、 それ以外のタイプの人たちは、申し訳ないけど、家に帰って寝て寝てた方がいい。家で年々しといてください、年、ね、々。いいですか私はいろいろ理学療法士っていう形で、まあ一番最初ね、病院で勤めさせていただいた結果もありますけど、実業家ですよ。起業家ですよ。自分で25歳の時から、いろんな大人にものすごい邪魔されながらでも、突き破ってきた人間なわけなんですね。少なくとも今日までは。 その裏だのやったマイノスセットは何なのかって言ったら一番最初の1年目の1日目から同じ先輩になりたいと一度も思ったことはない自分自身の手でどこまでこの患者さんに対して自分はまあ影響を与えることができるのかということをま突き詰めるために私は理学療法士になったわけであって既存の理学療法士の歯車の1個になるつもり一切なかったで皆さん 何が言いのかって言ったらこの一隅を照らすような行動をやってきたかどうかなんですよね。でそれが実は今日の皆さんの全ての結果を作ってるわけです。ここを間違えちゃいけないし他人をらんじゃいけないし人のせいにしたあかん起業するんやったら患者が来るかどうかリピート取れるかどうか痛み治せるかどうかそれ全部自分のせいやからな。 それぐらいのつもりでやらなかったら家族の周りの人も全然みんなのこと応援してくれないと思いますよ。でね、これから何が起こってくるのかですよ、我が国では。これね、もうね、はっきり言いますけれど、医療ってもう人口とむちゃくちゃ関係あるんですよ。言うたら、体をね、何か患ったりとかした人 に, 関しに対して、何か私たちはそのお悩みを解決させてもらうために仕事があるわけなんですよね。 でこれ、まあ、グラフ見てもらうと分かりますけど、まあ、2040年問題っていって、すごく有名な問題があるんですけれども、これ総務省が出している国勢調査ですけど、2040年になったので高齢化率 35.3% 高齢化率っていうのは65歳以上の高齢者のことなんですね。皆さんどうですか ?40 歳、50歳過ぎてくると、ちょっと健康診断で血液データの数字言われ出したりだとか、ちょっと膝痛い、肩痛いとか、40か50かとかね、なってくるわけなんですよね。65歳以上がですね、大体 35% 倍以上になる。 高齢者になるんですよね。そういう時代をあと19年後に控えているのが我が国の現状であります。これは絶対変わることがない。ってことは、チャンスはあるわけなんです。厚労省はこれからですね、この時代に、この時代を支え得るための、いわゆる医療と介護の仕組みを作っていかないといけないわけなんです。ですから今までね、若い人が多かった健康保険を使ってきてやり方っていうのは、 財源が持たないから、必ずどこかでやり方を変えてきます。厚労省も。これは絶対変えてきます。でそんな中で今日やるような自費、自由診療分野というのは絶対大きなキーワードになってるんですね。厚労省の財源圧迫しないから。そして報酬体系、いろいろそれにのっとって作らなくていいんですね。病院とかの経 営, 者経営する側からすると。そういう時代が来るわけですから、皆さんこれから何しないといけないかってったら、保険の歯車で、 保険のね、いわゆる副産物でみんなやってきたんですよ。言ったら悪いですけど、医者も含めて。保険があるから患者が来て、保険があるから患者はリピートしてくれて、自分っていうものを買ってもらうことがほとんどなかったんですね。保険が使えるから来てくれて出るんですよね。国民皆保険だから、我が国は。そこからですよ、自分、あなたじゃないと治療受けたくないっていうものに選ばれないとだめなんですよ。あなたがやってるから、あなたの治療を受けたい。 あなたがやってるから他と比べて10倍も20倍もするような治療費払う。そういうふうに思わせられるような気概をね、持たないといけないみんなは。そういうふうなことをやるにふさわしい人に変わっていかないと自費では勝負できんと。これが実はですね、今から自費で勝負してきた人の置かれている現状なわけなんですで。ちなみに私は25歳でそれをやりました。 やり方わかからなかったですとりあえず何やったかって言ったらぶっちゃけなし腰痛をたくさん治した経験もなかったけれどもその時患者に何言ってたかって言ったらとりあえず死ぬ気で治しにかかるから通ってくれと俺のこと信じてくれというふうな形だけで回数券買ってもらって当時は約クもガラガラやったから1人に対して2時間でも3時間でも治療してたわな治るまで納得してくれまで そういうことをやってきながら、全く実力もなかったし、身の丈を超えた症状の患者さんが山ほどいきなり来てくれたから、まあ、その中でなんとか早く自分がこの人たちに適応できるようにというので、まあ、努力してきた限りであります。でね、えーまあ、皆さん、今日、パートナー寄せ講座の、まあ、パートナー寄せ講座は人井聖の企業術を科かつて話でなっているわけなんですけれども、 私たちこのでも独立開業とかっても何回もサポートさせてもらってるんですけど実際ね半年ぐらい本気でトレーニングして半年ぐらい運転できる金があったら 43% は100万いくんですよねこの業界これうちの塾の持ってるスコアですプラス1年間12ヶ月頑張り続ける気持ちといわゆる12ヶ月持つキャッシュがあれば 83% のあと、ね、100枚いくというふうなものが、これが私たちの持っている藤井塾とかパートの養成構造の持っている、まあ、いわゆるスコアになっているわけなんですよね。はい。で、えーまあ、こんな話をしておいてですね、これからあ皆さんが企業で、まあ、うまくいくというふうな形、まあ、話をさせてもらうわけなんですけど、まあ、これって人によっていろんな考え方が、ね、あると思うんですけれども、 私自身が一番やっぱ大事に皆さんしていただきたいのは、まあ、一部を照らすという考え方ですね。もうそれがなかったら何にもなれないですし、現状から変わることはないと。そういうふうに思っておりますで。私が今やりたいことは何なのかって言ったら、私はもうすぐ病院を作る予定で今動いております。今まで培ってきた筋膜リリース、もしくは自費のノウハウ、そしてプラス、 やってきた今、遅用があって東洋医学のことをやってる木のことをやってるようなそういう授業、今3つとかあるからそういったものを全部ですねひっくるめて自分が一番最初に受けたい、行きたい病院自分の家族を一番最初に行かせたい病院を作るということに向かって私は今、日々動いているわけであります。 でその中で、まああのーまあ、皆さんまたいずれどこかでお話させていただきますけど、これはま あ, ある医療法人の、ね、ある方々の病院の院長と理事長であります、もうこの方たちとかいろんな話をさせていただきながら、まああのー、はっきり言いますね、病院の経営なんて、言ったらむちゃくちゃ大変なんですよ、この時代やっていくの。普通のやり方で病院の経営をしたとしてもうまくいきません。でそんな中でどんなことに挑戦できるのかということを。 院長とか理事長とかいろいろ話しながらですね、私自身も次のステップに、まあ、いわゆる生まれ変われるように、日々、もがいてるわけです。まあ、個人的に思ってることですけど、別に休みが欲しいとかも思わないです。そんなことよりも、どうやればもっと早く自分が今までやってきたことの次の次元でいろんな物事をできるようになるのかと日々を、日々そんなことを考えながらやってるわけです。 おそらくですけど、この幕末を生きた三菱財閥を作ったこのね、岩崎弥太郎だったりとか、ね、あの、こんな、まあ彼の言葉、使いますけど、地面を灰つくばるような生活をしてたって自分で言うんですね。芸の芸だったと俺はと。その芸の芸の中からどうやっても灰が上がるところができないと周りは決めつけてたけど、自分だけはやっぱりそうは思いたくなかったというので、ものすごい混乱してた、ね、 今コロナで混乱してるかもしれないですけど、この幕末の時とか普通に人殺されまくってたし、あのコレラとかも2回流行してるからね。だから、もうすごい、幕末の時代に生きた人に比べると、はっきり言って今の皆さん、マシですよ、かなり。かなり楽だと思いますね。人死んだりとか殺されたりとかないし、切腹しようとか言われないじゃないですか。全然大丈夫だと思いますよ。しかも昔の死の交渉の制度とか比べると、皆さん今、こんなに SNS とか YouTube とか Facebook 開かれた時代の中で、 スキルさえあれば誰でも成り上がれると思いますよね、こんな時代だから。まあ、そんな教訓の中でコロナだからどうとかっていうのは、はっきり言うと私は違うと思いますね。はい。じゃあ皆さん、一番最初にばーって話させてもらいましたけれども、いいですか、大事なことは何なのかって言ったら、医療のですね、産業とかマーケットは潤沢にあります。けれども、問題は何なのかって言ったら、 あなた自身がこのマーケットの中で選ばれる何かを持ってないことが問題なんですね、はっきり言うと。潤沢に患者を置いて、患者とかそういう膝痛い人、腰痛い人、肩痛い人増えていくんですよ、これからどんどん。なんだけど、なんでみんなが経営困ってるかって言ったらめっちゃ簡単で、まずスキルがないから、集客のやり方知らない、そしてそれを能力値として獲得してないから、常に問題として付きまとる。これ1個目。次2個目、魅力がないから。 集客した後でも自分に通ってもらえるものが何なのかっていうことを今まで考えたことがないから、いわゆる市場価値ってやつなんですけどね、そういったものを高めていくっていうことを訓練せんとならんわけなんですよ、これね。訓練、練習、トレーニング。いきなりやるとかテクニックこれちゃうねんな。一番最初からできてるやつとかおらん。そういったものがこれから自分がやりたい夢とかね、えー、これから成したいことをやっていくためには必要な能力なんだなってことを 今日知ってそれに向かって努力ができるかどうかやなここにいるみんながボッサーと聞い取って何やかんや聞いて何かためになるかなと思ったら何もためにならん実際に話したことをやったやつだけが変わるチラシのやり方リピートの取り方そんなもん何時間でも喋れるけど意味がない実際それをお前が寒い中で1枚チラシ持ってポストの中1枚詰めに行って1人来た患者を何時間でもかけて 練習したことやるってことをそういう現場の実地はやるかどうかで差がつくねそういうことをやってるのが私の主催してるパートナー寄せ講座とか藤井塾なわけですよね大丈夫ですかはいじゃあまあいろいろ最初にしゃべりましたけれども、えー、今日私のしゃべったことはですね、えー、皆さんにとって厳しいように聞こえるので厳しくないです成功をしてからここに来たんですよね それとも、いつまで経っても、同じフォロワーのままでいたいと思ってるわけじゃないでしょ自分が自分の人生を生きれるようになるための、自立するための技術、実力を欲しいから、ここに来てるわけなんでしょではっきり言っときますね。今日の日を境にして、スタートを切るかどうかやな。で、こういう話とかセミナーとか YouTube でも見たええやん、そんな。何本でも出てるから。結局みんな何がないかって言ったら、きっかけなんですよ。 で年だけ取っていくんですね無駄もっと自分の人生燃えたぎらせろよ。一日大事にせんかい。そういうことを思ってやる人間じゃないと今の医療はよくならんよ。あなたたち皆さんが今地域で抱えてる問題とか患者とかいろんなもの抱えてるわけでしょけど今そういうものに対して自分が何もできないのは実力がないからなんですよ。 資金がないから投資ができないから実力がないからいろんなものがないから今の現状のままでなってしまってるわけで起業家になりたいのであれば自分の思ってる夢を叶えようと思ってるのであれば力をつけんとならんと、まあ、そういうふうに考えていただくのが、まあ、成功するための考え方であるというふうに、まあ、思っいていただくといいんじゃないのかなというふうに思ってますねはいですので皆さん、えー、冒頭こんな感じで喋らせていただきましたけれども